はい。で、あと、あの、今回こういう場だったので、すぐ隣に相談する人がいたんですけども、オンラインでも相談する場所っていうのをこの OSS ゲートで設けてます。で、今日使ってたこのワークショップのイベントの、イベント、リポジトリのトップに、ここにボタンがあるんですけど、これ、チャットのところに行くボタンなんですよ。で、ここに OSS ゲートの人たちが、 いるので、ただこういう衣装出そうと思ってこういうの書いたんだけど、どうすかねわかりますかねみたいなとか、ここで相談して別に OK です。で、そしたら、ここの、こういう機会がなくても、なんか相談できますし、えー、ので、ぜひ活用してください。で、他のやつとの見て、僕初心者だけど、初心者目線で見ると伝わらないみたいなのも全然ありなので、あの、偉い人だけがなんか、にチェックしてもらうだけじゃなくて、 初心者、ビギナー、元ビギナー同士でなんか相談し合うみたいなのも全然ありなので、ここを活用してください。で、これ、ギターっていうチャットのツールなんですけど、多分しばらくしたらオープンソースになるので、これを使うのはいいと思います。<笑>マストドン<笑>マストドンもいいと思います<笑>マ。マストドンの場所、パ、パオー。<笑>パオー。 おうパウっう、ね、パウー。違う。どうおうが多い。あ れ, あれいいの あ,、まあ、あ, な, ーーあのな。なんここにも。あるので、ここで相談するのありなんですかちょっと趣旨が違うんですかね。<笑>あの、ツイッター並みに流れていっちゃうので、 あんまり相談するのには向かないみたいな感じですかねあ。そうですね。むしろ GitHub の方が i <笑>あの、はい、ピクシブの GitHub のところに。うん。あ、ここね。ここに、<笑>フルリケースのみ受付。<笑>なるほど。 あ、なの で, なで。OSS ゲートを活用して。<笑><笑>まあ、ここもあるので、他に別に、あの、それぞれの開発の場所でできるなら、それそれでいいことなので、まあ、なんか、どこで行けばいいだろうみたいなのあったら、ここ使ってください。この、今日のリポジトリのここにあるので、使ってください。です。で、あとお願いがあるんですけども、あの、今回、 で、終わりなやつじゃないはずなので、今回の経験を生かして次もう少し良くしていきたいなって思っているので、今日どうだったかみたいなのをちょっと聞きたいんですね。そのためにアンケートを用意しているので、あ、用意してないや。用意してないんですけど、<笑><笑>あの、ちょっと書いてほしいです。で、どこにあるかっていうと、このリポジトリの、お、これはあるな。大丈夫だ。いける気がする。えっ、ー、と、 じゃあ、ま、ここ、まず開い皆さん開いていください。ワークショップ、ところ、ワークショップ、ありますね。で、その中に、チュートリアル、ありますよね。で、その中に行ってください。チュートリアルの中に、いくつか、フォルダーっていうか、ディレクトリがありますけど、一番下の、レトロスペクティブスっていう、こう、R から始まるやつですね。そこの中に行ってください。いいですかチュートリアル、ワークショップのリポジトリの、 チュートリアルの中のレトロスペクティブズの中です。で、そこに今私がディレクトリを作るといいのか。ちょっと待ってください<笑>。そうか。ディレクトリ作れないな。えー、っと、ちょっと待ってください。<笑>ああ、ダメだな。えー、っと、29、東京、ピクシブにしよう。えー、ワークショップ、ドン。ごめさいね。 えー、で、ああ、順番を間違えました。フォークしてほしいんですよ、これを。ここ、上にフォークっていうボタンがあるので、それをフォークしてください。で、すでにある、も、すでにフォークしたことがある人は、一回自分のやつを消してください。<笑><笑>はい。 あの、消さないやり方もあるんですけど、多分そ、それだとちょっと長くなるので、一回消してください。で、フォークします。で、フォークして、また同じ、ここに行ってください。で、そうすると、えっ、ー、と、6月29ピクシブっていうディレクトリーがあります。ありますよね。で、そこに、えっ、ー、と、ワークショップビギナーとワークショップ サ, サポーターっていうのがあるんですけども、これに質問が書いてあります。 で、これを、コピーします。まず。で、どういう風にコピーするかっていうと、これ2個ありますよね。で、今例えば、えっ、ー、と、サポーターアカウント名みたいな感じで、例えばこれサポーターだったらサポーターアカウント名。で、ビギナーだったらここ、ワークショップビギナーってなので、ビギナーアカウント名 .yaml にコピーします。 で、コピーしたら、それを、編集します。で、中身どうなってるかっていうと、ちょっと色が見づらいので、こっちで見ると、こう、質問と回答欄があって、ここのコメントになってるのが質問です。で、このカッコ回答となってるところを消して、ここに回答を書いてください。わかりますなこことかだと回答がいて、で、こう、選択式のやつはコメントは外せばいいです。なんか、 じゃあそれを書いて、コミットして、プルリクエストにしてください。で、わからない人は私が今サポートできます。はい。まずフォークっていうのはしました。はい。合ってます。ここにフォークされたのか。ここにフォークされたんですよ。変わってますよね。そうそうそう。なんでそれを一回クローンします。あ、これクローンします、はい、ああ、そういうことですね。はい あれんあれなるほど。ああどう、大丈夫です。ここに行けばいいのかそうそうそうそうああそうそうそうそうそうそうそういう感じなんだ、はいはい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそうそうそうかうそうそうそうそうてうそう クローンして、コピーして、コピーしたやつを、編集です。で、ファイル名は、アカウント名つける感じですね。で、あ、で、ピクシブ、ここですね、これ、ね。207、06の、うん。で、ワークショップビギナーの方を、して、ビギナー アカウント名にしてください。あ、ワークショップになっちゃうんで、これだと。うん、はい。はい、<笑>はい。で、コピーして、それを編集してください。はい。大丈夫です。で、多少 YAML のシンタックス壊れたままプリイクエストしても大丈夫です。うん 私が直すので<笑>。<笑>大丈夫ですかコピーしていただけてますねああ。はい。この、えー、このフォーマップなんですけど、こ の,、はいあのバババ、バーは消しちゃいけないんですか消しちゃいけないです<笑>。まあでも消しちゃっても私が直すので<笑>、<笑>大丈夫です。そうそう、それをそこに書けばいいです。そのまま<笑>。はい<笑>。そうそうそう、そうです<笑>。 大丈夫ですよね。<笑>コンテンツはもう終わりました。<笑><笑> あんです、もうコンテンツは終わりました。ああ、なるほど。<笑>あとなんか、中身見てどうだったみたいな話なので、はい。なるほど。じゃあ、撮らなくても大丈夫かなみたいな感じですかね。えー、撮ってきます一応撮って、必要なところ、必要ないければそのままカットすればいいなるほど。わかりました。<笑> あ、あれですかなんか、見せな い,、はい、取らない方がいいデータを出したり。しません。しないですかむしろこれ全部公開されます<笑>。<笑><笑><笑>お、すごい。本当だ。絶対間違ってますね。ああ。 あ、だ、その、ユーテの、ユーティーの、あ、そうですね、まだ、ユーテの、あ、それはゲーム